聞く翼を広げて暁の空に舞う鳳凰この香に香る蘭の花そこに集いし今日の群れ土佐の高知のよさこいで鳴く子の響きをお届けします やっと追い広げて you、ah! 最後<音声>ああ行くぞ俺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 さあ、鳴子を鳴らしながら、オーラン、退場はい。ありがとうございましはい、ありがとうございます。